はい。皆さん、こんにちは。サルです、えー。今日はですね、最近の100円ショップって、クオリティも高いけど、値段も高いよねっていうね、そんな動画を撮ってみたくてカメラを回しました。良ければ最後までお付き合いください、えー。早速ですけど、今日買ってきたのは、えー、2つですね、紹介します。1つ目が、えー、こちら。はい。これですね。 あのー、キャンドゥで売ってるミニキャンピングトライポッド、えー、三脚ですねはいこういうものになりますで開封するとこんな風にねイラストが描いててあ焚き火台でねクッカーつるすのに使ったりランタン吊るしたりっていうねそんな感じみたいですそれからもう一つがこちら1月下旬だというのにめちゃくちゃ天気が良かったんでね 外で、あの、飯しながら撮影してるんですけどえ、吊り下げ型収納ポケット三角。これもね、前から出てる商品だと思うんですけど、これがね、結構いいかなと思って、えー、買ってきましたので、ちょっと試してみようと思います。じゃあ早速ね、こちらを開封してみます。というかもう開封してるんでね、組み立ててみます。 高いですね、これアルミですね。で、こう、ジョイントがね、えー、ネジ、ちゃんとね、ナットとボルトになってて、これあの、昔のロゴスの持ってる方はですね、多分見たことある感じじゃないですかね、あれとちょっと似てるイメージがありますね、こうか、えっ、ー、と、3本を1つにして、 えー、それぞれの節がねこう膨らんでてナットメネジとで最後の先端はこう細くねちょっとこう棒状になってる突き刺せるわけじゃないけど、えー、地面に置くようになってるというこういうものですねでこれを、えー、3セット作るということになりますじゃあ作ってみます ボルトとナットの精度がね、きちんとしてるのは、これメーカーがエコー金属さんですね。まあそこはさすがじゃないですかね。これ多分ですね、あのロゴスの製品と、なんか規格が同じような気がしますね。だから、ロゴスの持ってる人は多分ね、あれあ、の M8 のネジだったんですよね。ちょっとピッチ覚えてないんですけど。 えー、っとだからあれ持ってる人はあれとつなげると思いますけど多分ねこれ同じ感じですはいで3本こんなふうにできましたで、えー、それぞれの先端がまたこういうね、えー、ボルトになってますので最後にこれですね頭に取っつける部分、えー、これがこういうチェーンがついたねフックがついてて長さが調整できるわけですね えー、短くしようと思えば、この辺りに刺してやると、これ以上フックが落ちないということで、まあこういう、ね、調整機能があるというもので、ここに3箇所の、ねえー、目ネジがついているので、ここに先ほどのこれを差し込んでやるわけですね。じゃあ、つ、え、な、ー、いでみます。 うーんこれはね、さすがエコー金属さんだけあって、めちゃくちゃね、やりやすいです。どのぐらいの角度で入っていくのかはね、ちょっとわかんないので、あ、入りました、入りました。このぐらいですね。入れば簡単なんですけどね、最初がちょっと角度間違っちゃうと、あれみたいな感じで、なかなか入っていってくれないかもしれないですけど、 ちょっとカメラ撮影しながらやってるとねカメラ の, あの画面を眺めながらやってるんでね結構、えー、器用なことしないといけないので難しいんですけどはい、えー、これでできましたねはい、えー、こんな感じです高さがねそうですね、まあ、ベルトまではないですけどちょっと後で調べてね 出しておきますでここの真ん中の部分に、えー、吊るす、えー、クッカーとかねなんかこうケトルとかね、えー、なんでしょうね、えー、ダッチオーブンとか吊るして下に焚き火台を置いとけば、えー、加熱できるよとま あ, あの今持っているものでいう と, ちょっと飯の準備してたんでねこういうハンゴなんかもこんな風にね吊るして長さも調整できますよと。 いうことになりますね、はいまあいいんじゃないですかね。で、えー、もう一つ、今日別にハングを<笑>見せようと思ったわけじゃなくて、えー、さっきね、言いました、こちらですね、この、えー、吊り下げ型収納ポケット三角、えー、こちらもね、えー、100円ショップ、まあ、ワッツなんでね、さっきのはキャンドゥで、こっちはワッツなんですけど、これもね、ちょっと買ってきたので、つけてみようかなと思います。 こういうい感じでね引っ掛けるところが先端にあってでこうポケットがね結構たくさんついてますねメッシュとかここも深いですね中段下段下段に5つ中段が大小大3つで裏側はないですけどこういうね左右にクリップがついてますのでこれでねとっつけれるみたいです 結構ね生地がね分厚くてねまあしっかりしてますこういう感じでつけることができますえどうですかね結構良くないですかこれえー、めちゃめちゃいいような気がするんですけどね焚き火台として使う時はあれですけどそうじゃない時ね焚き火ってあのずっと燃やしてるわけじゃないので キャンプとかだったらね、まあ夜ヘリコプターが飛んでるな、えー。焚き火をしてない時だったらね、こういうものにね物を入れておいてもいいかもしれません。ライター、まあよく使うものナイフ、えー、皮膚切符、まあどこにでも入りそうですけどね。 えー、まあ、スプーンとかフォークなんかもね、まあ、ちょこちょこ出したり出たり、面倒くさかったら、こういうとこに入れといて、そうですね、まあ夜のライトなんかもね、こんな風にかけといてもいいかもしれません、どうでしょうあ、これね、めっちゃいいですね、もうどう見てもね、100円ショップとは思えないクオリティですね、かなりね、これ、いいと思います、まあ、値段も100円ショップと思えない感じですけどね。 せっかくなんでもう少しねアレンジしてみようと思うんですけど、えー、と一番下3段あるんですけど一番下なくてもねこの高さだったらいけるんじゃないかなと思いますのでやってみます痛いはい、えー、やっぱ2段でもいけますねだから一番下を使う必要がない時ちょっと低めの設定にしたいときにはこれでも十分かなと思います よかったら参考にしてくださ い, 色々いけるなということで、えー、どうでしょうか、まあ、こんな風にね使っていければ、えー、最近はねちょっと100円ショップっていう言い方に抵抗があるんですけど。 100円ショップって言ってもね、気づいたらもうすぐに、ね、3000円とかいっちゃうんでねあれなんですけど、まあ、キャンプ用品店に行くよりもね、身近で買えるこういうものがあれば便利だなと思ってご紹介してみましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました